はいおはようございますラスカルでございます本日の動画は、えー、またね栃木のジラフさんに来ておりますで今回はね一人ではなくて大食いのマスタさんと一緒に ておりましてますぶしさんの方の動画については概要欄に記載がございますのでぜひそちらの動画の方もチェックしてみてくださいで、今日もね、えー、まだ僕何食べるか決まってはいないので早速ねお店の方に入って、えー、メニューの方を決めたいと思いますはいということで今回はますぶしさんと一緒にチラフさんで撮影の会となっております でジェラフさんで撮影をすると毎回コメント欄の方にお店のルール等がわからないとよく意見をいただくので今回は説明していこうと思います駐車場については正面と裏手にございますので空いているスペースにお留めくださいただここで1つ注意点なのが駐車枠のない砂利スペースについてはジェラフさんの敷地外となっておりますのでこちらの部分には駐車しないようにお気を付けください店内が満席の場合中町席が空くまでは店頭で待ち空き次第入店してください 入店したらこちらの券売機で食券を購入し仲間中央の椅子に順番に座ってお待ちください混雑している際には事前にメニューの確認がございますので確認があり次第このように店員さんに見えるように食券を提示してください商品提供時にはこちらの無料トッピングの確認がございますのでお好みを伝えて最大限においしく楽しく食べて帰るこれがジラフさんの手作りでございますそれでは説明はこの辺りで本編の動画へどうぞ い た, だきますいただきますかまずこちらラーメンでございますよいしょーしょ久々のラーメン 見えるかなこれ。うんうんうん ・ありがとうございます。 いあなんとか味噌が伸びる前にあすごい。<笑> 今ラーメンのほう完食でよいしょ2杯目でございますねよいしょはい2杯目こちら味噌ラーメンでございます味噌に関してはねこれデフォルトのメニューってわけではなくて限定で期間的に出るメニューなんである時期はね絶対食べた方がいいですこれ<笑>いい<笑>ちょっと2杯目もねこれスープからな あんま強くなってる。あんまレシピは別に変えてない。ー正解よかったー。やっぱラーメンより塩分高いんすけど、前よりもまろやかに感じますね。いや僕その前食った味噌よりもちょっと好みですね。正直。うまいよこれ。 ちょっとじゃそろそろね後半なんでいいよっとこちらの生卵まで。 うん漬けるならあれですねかば焼きの方が塩分ちょうどいいかもしれないですねだ い, いね大丈夫ですけど<笑><笑>ちょっと す, すみいません<笑>これ漬け卵のかば焼きの方もいただいたんでこっちもつけていきましょう かば焼きだ。<笑><めい><笑>より淡々っぽいですね、やっぱこっちの方が、最初入って。うん。うん。うんうんうん、やっぱかば焼きだ。<笑>うまい。<笑>